皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第7回文字列第3部動的プログラミング。では、えー、とこのビデオではあの動的プログラミングを関わるあと文字列の問題をいくつかを紹介します。二つ、こ の, こ, のこのビデオで紹介する問題は2つです。1つが s t r i リングアライメント、まあもしくはエディットディスタンスとって言います。 もう一つは、えっと、longest common subsequence っていうことです。あと、なんかまあ、ちょっとよくよく考えると、KMP と Z4 も、まあ、動的プログラミングの一部って考えられることがあります。では、早速、string alignment の問題を紹介しましょう。string alignment の問題はいかに、えっと、まあ、定義します。A と B の文字列をアラインする。で、アラインスコアを計算する。 アラインってどういうことかというと、なんか A と B のそれぞれのキャラクターを一つずつ頭から進んでいて、で、えっと、それぞれのキャラクターに対して、えっと、この4つの選択の1つを見る。例えば A と B が、えっと、同じであれば、何もせず、何も知なくて、アラインのスコアはプラスにすることです。で、A と B が違えたら、まあ AI を BI。 を、に置き換えて、スコアはマイナス1。もしくは、えっと、AI を、なんか AI の前にスペースを入れて、AI を前に進む。それはもうスコアマイナス1。それは、なんか BI と、なんか削除すると同じと考えてください。で、もう一つが、えっと、BI にスペースを入れる。それはもうスコアマイナス1。それは AI を削除すると同じことと考えてください。 例えば、あの、A と B が ACAATCCAGCHC のストリングである。一つのやり方は、これですね。A と A がマッチングするのがスコアプラス2。C と G がマッチングしないので、あの、スペースを得る。まあ、もしくは G をディリートする。ですね。で、スコアはマイナス1。で、G をディリートしたので C と C をマッチングできる。高か、スコア2。 で、A と A がマッチングできる。で、スコア2。で、A と、D、T をマッチングしない。でも何もしないから、スコアマイナス1。T と G もマッチングしない。で、スコア何もしないから、スコアマイナス1。で、C と C がマッチングする。で、スコア2。で、一つの C が残しましたので、その C をディリートする。あとは、B の後、後ろにスペースを入れる。で、それマイナス1。で、このスコアを足すと、4となります。なお、あの、 同じストリングでも違うアラインメントが変わることがあります。ですね。例えば、なんか前と違って、これがなんかあの、スコアの最適解。A と A が同じくマッチングして、で、G をディリートする同じで、C と C をマッチングして、C と C を、A と A をマッチングして、で、この A をディリートしてマイナス1。ですね。で、こうすると T と T をマッチングできるで、プラス2。で、C と G が生まあ、まあそのままで間違ったことを飲み込む。それでもそれをマイナス1。 で、C と C をマッチングするので、プラス2。で、これは7。まあ、見てる通りに、なんか、あの、マッチングするときは何もしないけど、ミスマッチングのときに、それ飲み込むか、それとも、なんか、文字を、えっと、ディリートするか。この3つの選択があります。で、この選択によっては、えっと、スコアが変わるので、スコアが最大化する、えっと、選択をすることが、ストリングアライメントの問題となります。 ストリングアラインメント何かっていうと、あとよく使われるのは、文字列、二つの文字列の距離っていうことです。ストリングアラインメントが、あと、スコアが低ければ低いほど、なんかその二つの文字列が遠いです。大きければ大きいほど、その二つの文字列が近いです。ですので、なんか、スペルミスを認識するときに、ストリングアラインメント使うことができます。では、ストリングアラインメントどうやって、 えっ、ー、と、計算するか。まあ、スコアの最大化。スコアをマクシマイズすることなので、動的プログラミングを使えるって考えられますですね。では、動的プログラミングなので、ボロンアップ DP を使ってみましょう。あの、ス, ストリングライト、ちなみに、ステングアライトのは前端策ですよね。前端策っていうと、ミスマッチするときに、1をテストして、2をテストして、3をテストして、再起にすると、レカーションにすると、まあ、できます。 でもそうすると O of 3の N 乗になりますですね。なんかそれぞれの、えっと、文字に対して1と2と3をどちらが選ぶのか。ですね。だから、なんかあの、再帰関数じゃなくて DP で調べる。DP の、DP 表が N の2乗です。縦軸が A のストリングで、横軸が B のストリングとなります。ですね。 ということが、えっと、vij が、vij のスコアが、あの、その、a、a の i から i のサブストリングと bi から j のサブストリングのそこまでの最大のスコアとなります。ですね。で、正規化は v の00が0。これはなんか、あの、文字列の前ですね。何もしないから、なんかまだ当てない場合ですね。 で、vi0 も、えっと、一つの文字列がないし、他の文字列が i まで行く。それは、なんか、あの、何も、なんか、i までいた文字列を全て削除すること。なので、vi0 が1かける i v0j が1かける j これは、まあ、あの、DP テーブルの初期化ですね。で、次は、なんか、レカレンスする。vij が c1 と c2 と c3 の最大です。 <咳>あそうですね。もし a と b であれば ,vij が vi-1 マイナスと j-1 マイナスプラス2ってことですね。で、v ij が違う場合だと ci、c1 が vi-1 マイナス、j-1 マイナスプラス ijbj のイスコアです。で、えっと、c2 が vi-1 マイナスと j とイスコア i でえっと ai を delete すること。で、えっと、c3 が vi-i j マイナスのイスコアスペースの bj。 こんな感じです。これちょっとシミュレートしてみましょう。ですね。この2つの前の例と同じ。AGCATC と ACAATC ですね。で、これは正規化となります。じゃあ、A と A をマッチングすると、あの、まあ、スコア、あとディリートスコアは -1 ですよね。だから、なんかこれを選択すると必ず -1 になります。C2 と C3 は必ず -1。で、C1 が AB を選択するとプラス2。AB と同じじゃないとマイナス1になります。だから A と A が同じなので0プラス2が2となりま す, すね。で、次は A と G が違います。だからこれはマイナス2か、それここから来るとまあ1となりますね。ディリートしました。で、C と A が違いますので、ここが0となるんですね。ここからマイナス1。で、A と A がマーチングするので、 ここが、えっと、マーチングするとマイナス1。で、ここからマーチングするとマイナス1なのでは変わらない。じゃ、ここからマイナス1にしましょう。で、C と A が違うのでマイナス2。で、G マイナス3。で、C がマイナス4で。で、次ここね。C と A がマーチングしないから、こちらから出ると、えっと、マイナス1と1になる。 G と C がマッチングしないから、こっちから見ると1となります。ですね。マイナス1。C と C がマッチングすると、ここから行くと3となります。1プラス3。A と C マッチングしないから、ここからとと2ですね。T が C マッチングしないから、ここね。ここは1となります。で、これは0となりますですね。で、C と C マッチングしますので、マイナス1プラス2だと1ですね。 で、同じすると A と A がマーチングするので、えっ、ー、と、これは1に来ましたので、ここは0。で、マイナス二と、ここも0。ですね。で、G と A が、えっ、ー、と、マイナス1、0となりますし、C と A がと2となりますし、A と A がマーチングするので、3と5となります。ね。こっちから来るとですね。で、これは4。で、これが3。 で、これは2。まあ、こんな感じで進むと、あの、全部書いて、最後は最大化の7となりますですね。ここだけ見ると、A と A がマーチングして、まあ、これはできないから、まあ、これは4となりますですね。で、次が T と T。まあ、ここが4になって、これが6になりますですね。まあ、こんな感じあとは、えっと、C と G が、まあ、ここが5になって、 で、ここが C と C がマッチングするのが、これは何だこれはちょっとスキップしてますので、まあ同じスコアになります。で、これは、あの、最初、作業は、えっと、エディットディスタンスです。これ、それだけです。で、次の問題が、Longest Common Subsequence、LCS。 まあ、あの、数字の場合だと、longest common sequence 覚えていると思うんですけど、あの、2つのセットで、えっと、longest increasing subsequence とか、longest decreasing subsequence とかがありました。文字列の場合だと、あの、LCS が、両方の、えっと、A と B から文字をディリートして、同じにすることですね。例えば、B からこの G と、この G をディリートすると、えっと、AC, ATC になります。 で、ここが、この A とこの C をディリートすると AC、ATC となりますですね。<咳>っていう工事です。であの、その最大のサブセクエンス、つまり両方の文字をディリートして両方同じすることですねあの。実はこの問題が前の問題と同じです。前の問題と同じなんですけど、ミスとディリートのスコアを変更する。ですね。 あの同じにしたいので、ミスマッチがマイナス無限っていうスコアになります。で、i n s e r とディ l ッション n が0。で、マッチ c が1。これでスコアを変更すると、あの、前の問題と同じように、えっと、前のアゴリスムと同じように、えっと、この問題を解決することができます。じゃあ、もう一つの、えっと、問題を紹介しましょう。 これは最大のパリンドロム。パリンドロムだと、英語でっていうと、あの、ある単語が前から読むと、後ろから読むと同じです。例えばこの単語です。マダム。マダムが前から読むと、MADAM。後ろから読むと、MADAM。だからこれはパリンドロムです。では、あの、ある文字の中、ある、あと、ある言葉の中で、一番長いパリンドロムが何ですかですね。 まあ一番短いパリンドムは同じですね。あの一つの文字だけの文字列は必ずパリンドムです。A が前から読むと A、後ろから読むと A なので。でも、それより大きく、大きなパリンドムが何でしょうか。まあ例えば、アダムの場合だと、この M をディリートすれば ADA になります。マダムがマダム。この Never Road or Evening で ING を消せば Never Road or Even で で、これはここから読むとここから読むと同じです。で、あの、まあ、中からも、えっと、文字を消すことができます。レイス F1 カールファスト。で、えっと、F1 を消して、このファストを消すと、レイスカーになります。で、ね、レイスカーはパリンドロムです。では、これはどうやって解くんですかちょっと前端作法ぐらいを考えてみてください。 では、前端索法はね、あの、まあ、サブセットをディリートする。これはサブセットサーチ。で、サブセットサーチをしていると思う、まあ、これくらいだろう知っていると思いますが、サブセットサーチが N の2乗ですね。すべてのサブセットをディリートしてパリノムになるかどうかをテストすることです。まあ、もちろん N の2乗、あと2の N 乗がすごい大きいなので、あの、もう少し早い方法を紹介しましょう。 これはなんか一次元の DP です。なんか前の DP とちょっと違って、行列じゃなくて、あの、アレイだけで GP をやります。ですね。<笑>これはなんかロン n g e s t p a l が今週の課題の宿題の一つなので、ぜひ、これをなんか、あの、勉強してください。で、あと DP がレイ n g i, j。つまり、あの、i と j の間の、あ、そうですいません、あの、行列の GP ですね。 i と j が、えっと、i と j の間の一番長い、えっと、パリンドムとなります。こう考えると、連符 ii が必ず、えっと、1となります。ですね。なんか一つの文字が1です。だから l と r が、えっと、1です。で、あと、二つの隣同士の文字が同じであればパリンドムがサイズにとれます。aa とか bb とか cc とか、それは全てパリンドムなので、l プラ、r R と、なんか、右と左がプラス一で、S、右と S、えっと、左が同じであれば、レ lnrl が2。それじゃなければ、レ lnrl が一。まあ、これは正規化です。で、次が、えっと、sl が sl で同じであれば、あの、l と、えっと、lr が二プラス、えっと、l プラス一と r マイナス1。sl が違ければ、 LR が L プラス1と LR マイナス1の最大化です。これは、えっと、O of 2乗で解けます。まあ、こんな感じでシミュレーションができますですね。初期化はここでですね。RR が1、AA が1、CC が1。で、隣同士同じ文字がないから、すべてがえっと1となります。で、<笑>例えばここで、 行くとあ実はこんな感じでいきますね。このループが、こんな感じでループします。で、ここが、えっと、C と R が違いますので、あの、まあ、えっと、左と下の最大化です。最大化は1。で、これは全部違いますので、最大化が1。で、なんか、ここを行くと、ですね。で、ここを行くと全部違いますので、 えっと、左と下の最大を取ります。で、ここは一番最初が同じですね。この C とこの C が同じなので、えっと、このディアゴナルプラス、えっと、2となります。ですね。だからこれはディアゴナルプラス2。ですので、ここが違いますので、右、えっと、左と下を取ると、下と同じになりますですね。で、A と A が同じなので、ダイアゴナルプラス2。 で、こうすると、なんか、これは上と右に、えっと、あと、まあ、広げます。で、r と r が同じなので、ダイアゴナル、プラス2となります。で、こういうふうに、あと、なんかそのストリングの中の、えっと、最大のパリンドも見つかることができます。はい。これは、あの、 文字列と DP のいくつかの問題を紹介しました。次回のビデオではサフィックス Tree とサフィックス Array を紹介します。